の私たちチームが令和を生きる子供たちへつなげていきたいそんな思いを込めて踊りますそれでは世田谷松陰若林の皆さんです皆様改めましてどうもこんばんはさあ暑い一日でしたけれども皆様まだまだ元気でしょうか、えー、ぜひ私たちと一緒に盛り上がっていただきたいと思います さあ我々は世田谷から参りました松陰若林でございます今年15周年を迎えることができました我々松陰若林ふるさと若林ののどかな懐かしさとそして人々の温かさを令和を生きるこれからの子どもたちにも伝えていきたいそんな願いを込めて踊ってまいりますさあそして、えー、今回は初めて「杉の座」にも挑戦しておりますので、えー、ゆっくりでございますが。 進, 歩進化してまいります松陰若林それではまいりましょう令和版「心待ち」 ここはせたがやるさ」和田町「大きな都会の小さな町はなぜかのどかない中の古くした町の人情」 「ひ地元のおじさんげしの学生せ」「なぜかみんながなじんでいます」「どんどんどんどんどん」「しょうはしょうはのいとお」「レトロなおにせのおりきなカフェが」「同じ商店街に並んでいるよ」「しょういんにおいなりさまに」 「おにぎりはにぎやかになる」<音楽><音楽><音楽> お っ, さ, さ, おっさあ気取らず急に 住, 住みやすい街ここは世田谷ふるさと若林人情あふれる高おのい物したかそれが我らの若林でございますさあ昭和の懐かしさの残る地元若林の 世田谷松陰若林の皆さんありがとうございました続きまして勇敢踊り子一座ひまびとの皆さんですそれではチーム PR をご紹介します